こんにちは、淡田洋介です。今日はこれからアクリル画を始めようという方のために私が初めてアクリル絵の具を使って以来およそ30年間アクリル絵の具を使ってきた経験をもとに簡単なアクリル絵の具の特徴それから最初に必要になる道具なんかのお話もしたいと思います皆さん小学校中学校の時に絵の具を使ってたと思うんですけど あの絵の具は水彩絵の具です。で、あの水彩絵の具のことはなんとなく覚えていらっしゃると思いますので、ちょっとあの水彩絵の具と比較しながらお話ししたいと思います。で、アクリル絵の具の大きな特徴は、まあの水彩絵の具と同じで、こっから出てきた絵の具ですね。 これは水で洗い流すことができますただしそれは乾く前ということですね子供の時に使っていた水彩絵の具は乾いてしまっても水でまた溶けて洗い流したりとかあとは溶けたのを水で濡らしてまた使って絵を描くことができましたがアクリル絵の具は乾いてしまうともう水に濡れても溶けることはありません なので服ととかについちちゃうと洗濯ししてても落ななくなってしまいますますたパレットについた場合も水で濡らして再利用ということはできませんできないって言っちゃうと短所みたいなんですがそうとも限らなくてこういうふうに絵を描いた時に絵の具が濡れた状態でこうやって絵を描こうとするとここに下に描いてある絵の具と色が混ざってしまうんですけど乾いた後だとこの下の色と混ざることなくが しっかかりり上ら塗りつぶしことができますなので絵を描くときは絵の具が乾かないうちにバンバン重ね塗りしてこの辺みたいな感じで色と色を混ぜ合わせることもできますし乾いてから色を塗り重ねるとこういう感じではっきりした色がポンポンポンって描くことができますこういう線もそうですねで服についちゃっても色落ちしないので私は服に絵を描く時にアクリル絵の具を使ったりします 選択しても絵が落ちないというわけですね。で、このアクリル絵の具はこんな感じでベトベトしてます。なので、絵を描くときはベトベト塗りたくって描くこともできますし、水で薄めるとすごい薄い感じになるので、まあ、サラサラな感じで絵を描くこともできます。他にも特徴はあるかもしれないんですけど、そんな感じのことがアクリル絵の具の大きな特徴です。 アクリル絵の具について別の動画で詳しくお話ししていますので下の概要欄にいくつかそのリンクを貼っておきますので興味のある方はご覧になってくださいで、初めてアクリル画を描くときに必要になってくるのが道具ですね何の道具が必要なのかわからない余分なものは揃いたくないですよねなので私が必要最低限だと思う道具だけをリストアップしました 一つ目はアクリル画を描くのですから絶対に必要なのはアクリル絵の具ですまずはじめによく間違えることなんですがアクリル絵の具とは別にアクリルガッシュというものがありますで アクリル絵の具とアクリルガッシュというものは同じものではありません以前は私もアクリル絵の具の商品名でアクリルガッシュというんだという風に人から聞いてアクリル絵の具とアクリルガッシュは同じものだと思っていましたアクリル絵の具とアクリルガッシュの違いはアクリル絵の具を固めるアクリル樹脂というものが両方とも入ってるんですけどそのアクリル樹脂の量がアクリル絵の具よりもアクリルガッシュの方が少ないということを聞きました なので、最初にアクリル絵の具を買うときにアクリルガッシュというものを買わないように注意してください。で、絵の具のメーカーなんですけど、私はあんまり詳しくありません。私が初めて使ったアクリル絵の具のメーカーはこのゴールデンというものです。 なんか学校でまとめて買いました絵の具には高級な絵の具とか安物な絵の具とかがあるんですけど初めてアクリル絵の具を使った時はそういうこと全然知らなくて学校で安く買えたのでなんかまとめて買ったんですけどこのゴールデンの絵の具がそこそこいいものであるということを私は後で知りましたそんなわけで初めて絵の具を揃えるときは予算さえ許せばそこそこいい絵の具を使うことをお勧めします 理由は私もそうしたからということではなくて私自身が最初にそこそこいい絵の具を使って良かったと実感しているからですまあ最初だから安物を買ってそんでちょっと書いて慣れてきたらそこそこいいものを使っていくっていう考え方もあるんですけど私の考えはいきなりそこそこいいものを使った方が後でもっといいものとかもっと悪いものを使った時にその違いがわかるからですそんなわけで最初に選ぶ絵の具の基準の一つ目は そこそこいいものを使うということです。じゃあ具体的にどんなものがそこそこ高級なものなのかというと、実は私もそんなによくわかりません。ですが、私が今使って満足している絵の具の種類はこの3つです。これはレキテックスというメーカーのものです。で、これはさっき紹介したゴールデンですね。それから最近使い始めたんですけど、この U35 というターナー絵の具から出ている商品です。これらに比べると、 この絵の具はかなりリーズナブルなお値段で買うことができます。で、このリキテックスなんですけど、これがレギュラータイプというものです。画材屋さんに行くと、同じリキテックスのブランドで、ベーシックスというものがあります。これはすごい安くて、で大きさもこれより大きいんですね。で、この絵の具を使って美しい絵を描いている人がいるのも知ってるんですけど、私はこれあんまり好きではありません。何が違うかっていうと、こっちの方が濃い色が出ます。 なので、濃く塗ったり塗りつぶしたり、そういう時に、この絵の具だったら、一発二発で済んじゃうものが。 このこっちのベーシックスを使っても何回も何回も塗ってもこれを一発バーって塗っちゃった方がすごい強い色が出るので安い絵の具をたくさん使ってもいい結果が出ないのに対してそれより高い絵の具で一発二発でいい結果が出るんだったらどっちがコスパが良いかと考えると私はこっちの方がいいと思うんですねですが私はこんな大きいものを持っています なぜなら大きい絵を描くときに最初の大雑把なバックグラウンドを作ったりとかそういう風に使うには全く問題のない絵の具だからですこれレギュラータイプって書いてあるんですけどヘビーボディっていうタイプもありますあとはソフトなんとかっていうのもあるんですけどソフトタイプだったかなそんなのもあるんですけどこれ何かっていうと多分絵の具の硬さです どれもいいものなんですがまずはじめ何もわからないで使う時にいろんなタイプがあった場合はレギュラーとか普通とか標準とかスタンダードとかそういう中間のものを使ってどんなものか分かってそれからいろんなものを試していくっていうのが一つの方法だと思います違う考え方もいろいろあると思うんですけど私のおすすめは迷ったら中間の普通のもの 標準のものを選ぶということですね。で、U35 ってやつ、これも結構いい絵の具だと思っています。で、安いので、これは結構おすすめです。 で、このリキテックスの12色セットっていうのがあって、これの値段が税抜きで4433円に対して、ユーターリー5の12色セットの税抜き価格は3000円ぐらいなので、こっちの方がお得です。このリキテックスの12色セットも、このユーターリー5の12色セットも、最初に使うのにいい色が揃っていると思います。 この12色まあいいなと思ったのが私自身何種類かの青とかを使うことによって青のバリエーションを知ることになったので何色かな青が入っているっていうのはいいなと思いましたあとは茶色とかグリーンとかも何種類か入ってたので描くのにすごく充実してるなと思いましたでも予算に余裕のある方にはこの18色がおすすめです で、セットで買うのもいいんですけど、こんなの高くて買えないとかそういう場合は少ない絵の具を買って色を混ぜて使ったらいいと思います。おすすめの色なんですけど、まず2本買うんだったら、例えば白と黒を買ってみる、そういう白黒の絵を描くとか、もしくは使いたい色だけ買って好きなように描くというのも一つのいい方法だと思います。 それで買い足していくっていうこともできますよねあとはちょっと難しいんですけどなるべく少ない色でなるべくたくさんの色を混ぜて作ろうっていう人のために3色おすすめの色がありますそれがライトイエローマジェンタとシアンこの3色ですこの3色があればいろんな色を作ることができますこれに白と黒を買い足せば蛍光色とメタリックとかそういう特別な色以外は ほほぼほぼ何色ででも作ることができます最低限用意したい絵の具の色という別の動画でその3色での色の作り方などを紹介していますのでよかったらそちらもご覧になってください動画ののリンクは下の概要欄に貼っておきますあと絵を描くのに必要なのが筆ですね筆はアクリル絵の具用というのを選んでください で筆もいろんな太さとか硬さとか形のものがあるんですけどどういう筆がいいっていうのは個人差があると思いますなので最初は基本的ないくつかの太さの丸筆とか平筆っていうのを揃えるといいと思いますこういう丸っこい丸筆っていうのと こういう平筆対平筆ですね。もしくはこういうセットですね。丸筆とか平筆とかいくつかの太さが入っていて、こういうものもおすすめです。あで、使ってるうちにもっと太いのが欲しいとか細いのが欲しいとかね。あとは違う種類の筆も試してみようかなって少しずつ買い足していくといいと思います。 次はパレットですねいくつかのパレットを紹介したいと思いますまずはペーパーパレット使って使い終わったらビリッと剥がして捨てるような感じですねこれ私使ったことないので何とも言えないんですけど使っている人を見てまあ普通に便利なものだと思います大きさも色々あって小さいものだとこのはがき台のサイズのものですね税込みで200円以内で買えますです30枚入っています で、これも私使ったことないんですけど、ウェットパレットというものですね。下に濡れたスポンジみたいなのが入ってて、その上に特別な紙が載ってて、絵の具が乾くのを防止するような感じになります。なんで長い時間絵の具が乾かないんですね。さっきも言ったように水彩絵の具と違って、アクリ ル, ル絵の具は乾いちゃうと、水で濡らして再美容みたいなことができないので、こうやって乾かすのを遅らせるっていうのもいい方法だと思いますね。 それから陶器でできたパレットっていうのもありますアクリル絵の具というのは水彩絵の具用のパレットにこういう風につけちゃうと洗い流すことが非常に難しいもしくは不可能になってしまいますプラスチックは削れちゃったりとかってなるんですけど陶器だとツルツル滑ってアクリル絵の具が乾いてからも剥がれやすいっていうことですねで、それから陶器のお皿これも同じ要領ですねそれから私はガラスのパレットを使っています 私がこれ気に入っている理由は平べったいのでこのスクライパーでビーってね剥がすことができるんですね絵の具をこうやってなので掃除がすごい早いし使い捨てる必要もないので長年これを愛用していますでもガラスっていうのは持ち運びが大変ですなので私が持ち運びで使っているのはこのお肉とか魚が入っていた発泡スチロールのトレイですね 私がこれが気に入っているのはまあ食べ物を買ったついでに出てくるものだしここがツルツルなので私にとっては使いやすいですあと結構私は忘れ物が多いのでなんかビニール袋とかそういうのパレットの代わりに使っちゃうことなんですけど厚紙しか見つからなかった時は厚紙ってどんどんどんどん水分吸っちゃうんですごい使いづらかったですでこんなちっちゃい絵描く時にパレットになるものもなくて自分の爪をパレットにして描いたこともあります なんかね何でも使っちゃうんですけどまあいろんなパレットがありますねで4つ目の必需品はバケツですね一線バケツいろんな大きさのとかがあるんですが大きい絵を描くときは私はこの大きいのを使って普通の絵とか小さいのとこの小さいものを使いますこれらは筆を洗うための専用のバケツなんですけど別に専用じゃなくて水が入るものなら何でもいいと思います で、100均とかでも普通に必須バケツ売っててそういうものでも全く問題ないと思います私も持ち運ぶように100均の折りたたみのバケツを使っていますそれから筆拭き布ですね私は今この古いタオルの切れ端を使ってるんですが古い T シャツの切れ端を使う時もあるしこれは筆を拭くための布なのでペーパータオルでもいいし何でもいいと思います で、これはあった方がいいものということなんですが、霧吹き、もしくはスポイトですね。何にするかというと、絵の具を水で薄めるときにパレットにこれでシュッシュってやって、あの、スポイトことこトっト垂らしたりして、主にパレットの上で絵の具に水を混ぜるために使います。で、次はパレットナイフですね。パレットナイフは筆の代わりにこうやって絵を描くこともできるんですが、私はほとんど筆を使います。 私は主にパレットナイフをパレットの上で絵の具を混ぜるのに使っていますで、これはもしかしたら使うかもしれないっていう感じでまあ一番最初に揃える必要もないんじゃないかなと思うんですが下地材のジェストというものですこれの話は後でしますまあこれもあってもなくてもいいものなんですがシジセルですね イーゼルもいろんなタイプのイーゼルがあってまあ10万円以上して持ち運びとかがすごく大変なものとかまあ私が使ってるようなこういう感じですね折りたたみはできるんですけどまあ普通は持ち運ぶようなものじゃないっていう感じのものですねまあうちに置いといて邪魔な時に畳んで端っこに置けるって感じですねそれからイーゼルを机の上にポンと置いて使えるような小さい卓上のものですねそういうのもありますしあとはスケッチブックなんか置くさめの 軽いゼルがあるんですけど今ちょっと手元にないんですけどライブイベントなんかで使ってるアルミ製のものがありますが結構便利に使ってますけど絵をこういるところが取り外しが簡単な分外れちゃったりとかそういうことがあったりします あとは前持ってたやつで金属製のものなんですけど描いてる時に絵がぐらぐらぐらぐらぐらぐら揺れて目がチカチカしてきて目が痛くなっちゃうっていうイーゼルを前持っててだからイーゼルっていうのはキャンバスなりが乗っかって安定するものそういうものをおすすめします私は動画撮るときに机の上に絵を置いてそのままこうやって描いていますあのその方が動画が撮りやすいのでそうやって描いてるんですけど小さい絵なんてそんなもんでいいと思います ただ大きい絵になると絵というのは全体のバランスを見ながら描くものなのでこのぐらいの大きさだったらこのぐらいの距離でも全然全体見えるんですけど大きい絵になるとある程度離れないと全体を見ることができませんだから机にこうやって置いたんじゃ全体が見えなくなるのでたまに立ったり座ったりしながら描いて 立ったところで見えないぐらい大きいのだと床の上に置いたりとか、イーゼルを使ったりとか、あとはね、壁にかけて、それで描くっていう方法もありますで。結構長くなっちゃいましたが、絶対必要なのが、絵の具、筆、パレット、筆線バケツ、筆拭き布であった方がいいものは、切り吹きとパレットナイフですね。あとは下地材のジェストと、絵をこうやって立てかけるイーゼルですね。まあそれはあってもなくてもいいもんですね。 では次はアクリル絵の具で一般的に描くものといえば紙かキャンバスかという感じですねその他にも木の板とかあとは革製品とか布製品にも描くことができますでもまあ一般的なこの紙とキャンバスについてお話ししたいと思いますキャンバスといってもこういうりキャンバス木の枠にキャンバスが貼ってあるやつがあるんですがその他にもキャンバスボードというものがあってボードですねそれからキャンバスパッドというものがあります キャンバス地のこのシートだけに絵を描くって感じになりますね。こういうパッドも売っています。で画用紙でおすすめしたいのは厚みがしっかりあるやつです。まあ画用紙っていうのは厚い紙なのでちょっと今の言い方じゃわかりづらいんですけど水彩画用の画用紙で薄いやつがあるんですけどなんか結構厚手のやつっていうのは売っているのでそういうものがおすすめです。 まあ当たり前かもしれないけど厚くてガッチリした画用紙なら描いた時にシワシワになるのを防ぎますで画用紙の上に塗る下地材ジェストですねこのジェストの選び方なんですけどここのところに SMLLL って書いてあるんですけどこのね S から LL っていうのは何かっていうのは粒子の大きさとかなんですけど私も使ったことがなかったらわけがわからないと思うんですねなのでこういう風に選択肢があったら 絵の具にしろ、ジェストにしろ、何にしろ使ったことがないものはとりあえず標準っていうのを使うことをおすすめします標準使っとけばちょっと違うの使いたいと思った時に違いっていうのが分かりやすいと思うんですねなのでスタンダードとかミディアムとか標準とかレギュラーとか、まあ、初めて買うものについてはそういうのを使ってみることをおすすめしますそれでは長い動画になりましたが今回はこれで以上です よかったら参考にしてみてください。それからこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンの方を押していただけるとありがたいです。私は大半の作品をアクリル絵の具で描いています。なのでこのチャンネルではアクリル画の動画もたくさん配信しています。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。